こんばんばはかなです皆様お元気でしょうか今回説明させていただくのが食器用洗剤になります実は弱アルカリ性弱酸性なぜかというとクエンサー配合されていますでこちらは中性になります しかしこれ食器を洗うのには大丈夫です理由について説明しますが水道水実はこれカルキチェッカー塩素を調べるものになります。 じゃあ実際入れてみましょうピンク色に変色したの分かりますかね通常であればこれ水道水にも塩素が含まれていますだから手洗いをするときに 水道水には塩素が含まれていることを知っておいてください。See you. かなでした